みなさんこんにちは。アカリズ・ハーッ・レッド・アラウドへようこそ。Hi, everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. 私はホストのアカリです。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら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 And you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's aka-ri-translations.com. Here comes a section for those of you studying Japanese. 英語を学ばれている方はこのエピソードの後半へ行ってください。 チャプター機能をお使いになると簡単に行けます。If you are learning English, please go to the second half of this episode.If you use the chapter feature, you can quickly get there. それでは第8回のエピソードの始まりです。Now, let's get into the eighth episode. 今回のお話はいつもより長いので、 ポッドドキャストを2つののエピソードに分けておお伝えいたしますす今回はお話の前半で上岡さんはもう十分やっていると思いますよ。そう言ってくれたのは高校3年生の時の 担任の先生だった保護者面談での母への言葉だった高校2年生の後半から私は登校拒否をしていたきっといろいろ理由はあったのだろうけど自覚していたものは摂食障害と人がたくさんいるところにいられなくなっていたことだ生徒数の多い高校だったので 体育館に全校生徒が集まる時などはめまいと動機がした高校の先生たちが言うように4年生大学に進んで仕事に就くだけが幸せになる道とは思えないこのままコンベアベルトに乗せられて気がついたら社会の歯車の一部になって抜け出せないなんてことになるんじゃないか もちろんこの世界の一員として私なりの貢献はしたい。でも私が本当に学びたいことはどの大学のパンフレットにも書いていない。もう少しゆっくり考えたい。でも学校ではその時間は与えてくれない。クラスメイトの中にはとりあえず大学に行ってから何をするか考えるという子もいてそうか。 そういうい手もあるのかと思った。でも大学はお金がかかるはっきりした目標がない状態で入って親に無駄なお金を使わせるわけにはいかない立ち止まる必要があったのだろうそれが登校拒否という形で現れていたのだと思うでも学校に行っていないことに引け目や罪悪感も感じていて。 接触障害もつらくて大好きな両親にも心配させて普通じゃない自分を責めて毎日のように泣いていた「明日こそは学校に行こう」と決意を胸に床に入る起きたら「今日は学校に行くぞ」と自分を奮い立たせ制服に着替え朝食を食べ行く用意をするのだけど 「いざ玄関に立つと立ちすくみドアノブを回せない」「玄関にうずくまる私を横目に弟が中学校に出かけていく」「弟にとっては玄関でうずくまる姉」の図はもう見慣れた光景だろう「弟が玄関を開ける時に一緒に出ていこう」「明暗だ」「よしそうしよう」 でも弟の背中越しの外の世界を垣間見てひるんでしまうまたうずくまる情けなくて泣けてくるなんで自分はこんなことになっているんだろう父はその頃隣の県に単身赴任をしており同じ屋根の下では暮らしておらず週末は家族の顔を見に帰ってきてくれていた 母も父もそんな私を責め立てることもなく寄り添ってくれ母は私が持っていくかどうかもわからないお弁当を毎朝早く起きて作ってくれていた摂食障害真っ只中の私の弁当箱は園児が使うものだった「これで足りるの?」と母が一度聞いたことがある「足りる!」 私はそれ以上聞かないでと言わんばかりに言い放ったきっといろいろ言って食べなくなるよりはましとでも思ったのか母はその小さなお弁当箱に入るだけの栄養のある食べ物と愛をぎゅうぎゅうに詰め込んでくれたそれだけはいつも完食していたちなみにそのお弁当箱を私はマオイに持ってきている 料理の残り物などを保存するため使っている時々玄関の外に出ることに成功し鉛のように感じる自転車のペダルを漕いで片道自転車で20分の道のりの半分ほど行ってどうしてもそれ以上進めず途中で情けなさに泣きながら帰ってくることもあった母はその度に高校に電話をして 体とれんばしくないのでおすみしますと連絡をしてくれていたしないと無断欠席になるのである日はなんとか学校までたどり着くことができたのだけど足はペダルをこぐことをやめずそのまま校門を通り過ぎてしまったありゃりゃーと思ったけどもう時は遅しあまりにも気持ちのいい天気だったのだ。 あんなに外の空気を気持ちよく感じたのは久しぶりだったのでそのまま高知市の鏡川沿いに井野 の, の方へ向かって走り手頃な土手の原っぱを見つけてそこに寝そべった季節はいつだったのだろう覚えていない私は花粉症持ちだけどくしゃみをしていなかったから春ではなかったのだろうあまりにも青空がきれいで 風が気持ちよくて花が咲いていて仰向けで雲が流れていくのを見ていたらそのまま空に吸い込まれていくような気がした草の匂いが心を落ち着かせてくれたその日遅刻はしたものの学校には行けたのだ担任の外浦先生は髪を短くまとめてあるその年代の女性にしては背の高い 国語の先生であった先生のきれいな字を今でも覚えている「払い」「羽ね」「止め」がしっかりと見受けられる一文字一文字が黒板に書かれていく様を見るのが好きだったそれだけでも心が落ち着いた外浦先生は好きだったけれど3年生になっても相変わらず私は登校拒否をしていた 勉強は好きだった。ありがたいことに素敵な友達もいたしいじめがあったわけでもないただどうしても行けなかった当時のクラスメートのみんなに申し訳なかったなぁと思うことは卒業アルバムのためのクラスごとの写真撮影だ欠席者がいるクラスは撮影が延期されるのだ きっと一生残る写真のためみんな髪の毛をセットしたりそれなりに普段よりも気を使って投稿していた子がほとんどだと思う。それなのに私が欠席のため延期されるのだ。それが一回ではなく二回ほどあったらしくそれを後で知った時申し訳ないことをしたと思った。 私はきっと写真の右上か左上の方に自分の顔だけ乗るのだろうぐらいに思っていたのだ。それも目立って嫌だけど学校に行けないのだから仕方ないと。万が一高知県立高知西高校2001年卒業の外浦先生のクラスで会った方がこれを聞かれているとしたらこの場を借りて。 何度も空振りりさせせて申ししし訳ありませんでしたたとお伝えしたい<音楽>ここからは日本語と英語が段落ごとに交互に続きます。それでは第8回のエピソードの始まりです。 Now let's go into the eighth episode。今回のお話はいつもより長いので、ポッドキャストを2つのエピソードに分けてお伝えいたします。今回はお話の前半です。this story is longer than usual。so I'll share it over two separate podcast episodes。this one is the first half。here we go。 上岡さんはもう十分やっていると思いますよ。そう言ってくれたのは高校三年生の時の担任の先生だった。保護者面談での母への言葉だった。Miss Ueoka is already doing enough, said Mrs. s a t o r a who was my senior year's homeroom teacher. She said it to my mom at a parent teacher conference.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 Halfway through my junior year, I was unable to go to school. There were probably a few reasons, and what I was aware of then is that I had eating disorders and was not able to be around many people. The high school I went to had 900 to 1,000 students, and once a week we had a school assembly at the gym, surrounded by many people. I felt dizzy, and my heart palpitated faster. 高校の先生たちが言うように四年生大学に進んで仕事に就くだけが幸せになる道とは思えない can't be the only way to、like、the say. このままコンベアベルトに乗せられて気がついたら社会の歯車の一部になって 抜け出せ な, いなん出ことになるんじゃないか ?I wonder what would happen if I して d listened to them and followed their guidance without giving it any thought. Would I become one of society's well oiled gears that I couldn't escape f r o m o f course, I wanted to contribute to society, even in a small way, but what I wanted to study did not seem to be written in any of the college brochures. I wish I could take time to think more, but the school doesn't give us any time to think by bombarding us with so many quizzes and exams. とりあえず大学に行ってから何をするか考えるという子もいてそうかそういう手もあるのかと思った Some of my classmates said I'll go to college and then I'll think more about what I want to do I see that's one way to go about it I thought でも大学はお金がかかるはっきりした目標がない状態で入って 親に無駄なお金を使わせるわけにはいかない。But going to college or university costs money.And I don't want to waste my parents' money by going without a clear reason. 立ち止まる必要があったのだろう。それが登校拒否という形で現れていたのだと思う。I guess I needed to slow down.And the desire to do so seemed to appear in my inability to attend school. Although I genuinely tried to go. Demo, Gakko nitinai cotoni, Hikemea Zayakka mo Kanjite, Sessok Shogai mo tracte, d a i s k I cried every day, feeling badly and guilty for not going to school. dealing with eating disorders, making my parents worry and blaming myself for not being quote unquote normal. あしたこそは学校に行こうと決意を胸に床に入る。At night, I went to bed thinking tomorrow I will go to school. 起きたら今日は学校に行くぞと自分を奮い立ただせ制服に着替え朝食を食べ行く用意をするのだけど いざ玄関に立つと立ちすくみドアノブを回せない。 弟が中学校に出かけていく。弟にとっては、玄関でうずくまる姉の図はもう見慣れた光景だろう。My younger brother left for his middle school, passing by me, who was crouching down.For him, my frozen stance was a familiar scene. 弟が玄関を開けるときに一緒に出てョこう。テイだ。よし、そうしよう。Oh, I know! でも、弟の背中越しの外の世界を垣間見て、ひるんでしまう。またうずくまる。情けなくて、泣けてくる。But one glimpse of the world over his shoulder, and I winced and froze。なんで自分はこんなことになっているんだろう I sobbed, feeling pathetic. What am I doing? What's become of me? My dad was living in the next prefecture on a company job assignment. It's common in Japan for the rest of the family to stay behind and let the children finish school. Or, or for other reasons. He came home over the weekend to see us. もも My parents did not give me a hard time and held space for me. My mom woke up early every morning to make lunch for me. Although there was no guarantee that I would take it to school. のの My lunchbox was the size of a preschooler. Would this be enough? My mother asked me once.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 Probably she thought it was better than quarreling and making me not eat at all. So she packed as much nutritious food and love as possible into that small lunchbox every morning. I ate the whole thing every day, even though I didn't eat much else. By the way,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 Occasionally, I managed to get outside the door. I pushed down the bicycle pedal, which felt heavy as lead, and rode about halfway to school. Each way was about twenty minutes. When I couldn't go any further, I turned around and came home crying, feeling defeated. 母はその度に高校に電話をして体調がかんばしくないのでお休みしますと連絡をしてくれていた。 しないと無断欠席になるので。Then my mom would call the high school and let them know that I'd be absent that day due to my not feeling well. Otherwise, it would have been recorded as absence without notice, and that would be a problem. ある日は何とか学校までたどり着くことができたのだけど、足はペダルをこぐことをやめず、そのまま校門を通り過ぎてしまった。 ありゃりゃーと思ったけど、もう時は遅し、あまりにも気持ちのいい天気だったのだ。あんなに外の空気を気持ちよく感じたのは久しぶりだったので、そのまま高知市の鏡川沿いに井野の方へ向かって走り、手頃な土手の原っぱを見つけて、そこに寝そべった。I managed to get to school one day, but my feet kept pushing the bicycle forward and past the school gate. Oopsie, I thought it was too late. It was a beautiful day, and I hadn't felt that good breathing in the air. So I kept riding the bicycle along the Kagami River of Kochi City, heading toward Inotown. I found a nice field and a river embankment, and I laid down. Kissets, I it's that t i m n I don't know. I was a cartoon show, much, that. いていてまま I wonder what season it was. I don't remember. I had hay fever, but I wasn't sneezing, so I suspect it wasn't spring. The sky was beautifully blue. The breeze felt amazing. The flowers were blooming and the white clouds were drifting. I felt like merging into the sky, and the fragrance of the grass comforted me. のの Though I was late, I made it to school that day. My home room teacher, Mrs. Satura, was tall for the generation's females and kept her hair short. And she was a Japanese language teacher. I still clearly remembered her beautiful handwriting. I loved watching her write letters on the blackboard, executing each stroke intentionally and naturally. It was almost a zen like performing art. Watching it, Had a calming effect on me. Sotoura Sensei was ski d t t a k e r e n in n a t e i r a z u a t i s t i t a b e n u s e d t o a t t e n d I liked her a lot, but I still couldn't bring myself to becoming a regular attendee in my senior year.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 To all of my classmates back then, there's one thing I want to apologize for. For the graduation album, each class had a group photo taken. I didn't know this back then, but when someone was absent, the photo shoot was postponed to the next day. I bet that most everyone came to school after setting their hair nicely because the photo would remain for the rest of their lives. And it happened more than once, apparently. 私はきっと写真の右上か左上の方に自分の顔だけ乗るのだろうぐらいに思っていたのだ。それも目立って嫌だけど、学校に行けないのだから仕方ないと。I thought my face would be cropped and pasted on the corner of the group shot, which stands out even more, so I wasn't fond of that idea.But I accepted it as I couldn't go to school. 万が一。 高知県立高知西高校2001年卒業の外浦先生のクラスであった方がこれを聞かれているとしたらこの場を借りて何度も空振りさせて申し訳ありませんでしたとお伝えしたい。If anyone in the class of 2001 in Mrs. Sotura's class is listening to this, please accept my apology for possibly messing up your best hair day. 今回の日本語レッスン保護者保護者は英語では guardian です保護者には未成年の子供を守り育てる義務があります親が保護者であることがほとんどですが必ずしもそうとは限りません日本の教育現場では学校側は親を含め 保護者といいう言葉を使います。In English, 保護者 is a guardian who has an obligation to protect and nurture a minor. Often parents are 保護者 but not always. Sometimes individuals other than parents become guardians of children. In Japanese educational settings, schools often address parents and guardians using the word 保護者 「情けない」これはいい形容詞で英語では「shameful」や「pitiful」という意味です「情け」は名詞で「思いやり」という意味がありますなので「情けない」は「思いやりがない」「資料に書ける」という意味になります彼は「情けない顔でうなずいた」などと使います This is an e adjective. In English, it means shameful, pitiful, or pathetic. Nasake is a noun and means thoughtfulness or consideration. As you know, nai means known, so nasakenai means no consideration. When there is no consideration, it is disappointing, so nasakenai turned into shameful or disgraceful.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 ここからは英語を学ばれている方用のセクションです。 If you're learning Japanese, please go to the first half of this episode. If you use the chapter feature, you can quickly get there. 日本語を学ばれている方は、このエピソードの前半へ行ってください。チャプター機能をお使いになると簡単に行けます。This story is longer than usual, so I'll share it over two separate podcast episodes. This one is the first half. Here we go. Miss Ueoka is already doing enough, said Mrs. Satura, who was my senior year's homeroom teacher. She said it to my mom at a parent teacher conference. Halfway through my junior year,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 I went to bed thinking, tomorrow I will go to school. When I woke up, I said to myself, All right, here I go. I changed into my school uniform, ate breakfast, and got ready. However, when I stood at the front door, my legs got fixated, and my hand would not turn the doorknob. My younger brother left for his middle school, passing by me, who was crouching down. For him, My frozen stance was a familiar scene. Oh, I know. When he opens the door, I'll follow him and go out with him. Oh, it's a good idea. Yeah, I'll do that. But one glimpse of the world over his shoulder, and I winced and froze. I sobbed, feeling pathetic. What am I doing? What's become of me? My dad was living in the next prefecture.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 In Mrs. Sotura's class is listening to this. Please accept my apology for possibly messing up your best hair day. Now you will hear English followed by Japanese, one paragraph at a time. ここからは、英語語とと日本語が段落ごにに交互に続きます。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 I don't think I can go to a four year university and get a good job. This can't be the only way to happiness, like the teachers say. うう I wonder what would happen if I d listened to them and followed their guidance without giving it any thought. Would I become one of society's well oiled gears?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 それが登校拒否という形で現れていたのだと思う。School, でも学校に行っていないことに引け目や罪悪感も感じていて、接触障害もつらくて、 大好きな両親にも心配させて、普通じゃない自分を責めて、毎日のように泣いていた。At night, I went to bed thinking, tomorrow I will go to s c h o o l 学校に行こうと、キツを胸に、床に入る。When I woke up, I said to myself, all right, here I go.I changed into my school uniform, a t breakfast, and got ready. However, when I stood at the front door, my legs got fixated and my hand would not turn the doorknob. Okita, Kyo, a gakko i k z to, jibun o freita da se, sefuk nikigay, chow shuk o tabe, ikuyo yosur a kedo, i a gankan ni t t s to, tajiskumi, d a nobu o mawase nai. My younger brother left for his middle school.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 母は私が持っていくかどうかもわからないお弁当。を毎朝早く起きて、作ってくれていた。My lunchbox w くなかの私の弁当箱は、園児が使うものだった。Would this be enough? my mother asked me once. Yes, I answered adamantly.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 I didn't eat much else. Kito, Iroiroite, tabenak Nario, mashi, todemo motta noca. Hahawa, sono chisa no bentobaco ni, hailu dake no, a e t m u c h o k s e By the way, I brought that lunchbox to Maui. I use it regularly to store leftover food and such. ちなみにその弁当箱を私はマウイに持ってきている。料理の残り物などを保存するため使っている。 Feeling defeated. Tokidoki, Gengkan no sotoni deru c o t o n seco she, Namari no yoni Kanjir, Jitensha no pedal o coide, Katamichi Jitensha de Nijupun no Michinori no Hambun Hodoi de, Dostemo Sorejos Susmez, t o t u d n a s e n a s a ni Naki n a r a Kaitikur Kotomo atta. Then my mom would call the high school and let them know that I'd be absent that day due to my not feeling well.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 季節はいつだったのだろう覚えていない私は花粉症を持ちだけど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 学校には行けたのだ。My homeroom teacher, Mrs. Satura, was tall for the generation's females and kept her hair short.And she was a Japanese language teacher. 担任の外浦先生は髪を短くまとめてある、その年代の女性にしては背の高い国語の先生であった。先生の綺麗な字を今でも覚えている。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 Here are today's English vocabulary and idioms. Bombard. This is a verb and means continuously attacking something with bombs, shells, or other missiles. It can also mean directing something at someone excessively. When you ask someone too many questions at once, you overwhelm them and bombard them with questions. 爆弾や砲弾などのミサイルを使い何かを継続的に攻撃することを意味します比喩的に使うと誰かに過剰に何かを仕向けるという意味にもなります一度にたくさんの質問をすると相手を圧倒してしまいますねそんな時 You are bombarding them with questions と言います Intentionally This is an adverb and it means to do something on purpose or knowingly. If you said, I put a key down there intentionally so that you would see it, it means you didn't put it carelessly or unconsciously. There was a specific purpose behind your action. これは副詞です。意図的にあるいは分かっていて何かをするという意味です。もしあなたが見えるようにそこに意図的に鍵を置いた To i aryva muishki ni kagi oita no deva naikotu imishimas, sono kodono, haigo n Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akari translations. com. That's a karitranslations. com.